タレントパワーランキングが新たに発表され20代俳優の4位にキングプリンスへの平野仕様がランクインした。タレントパワーランキングは旬なタレントを、四半期、3ヶ月ごとに1280名リストアップし10ケラ69歳の合計4400人の一般モニターに、タレントを知っているか見たいと思うかなどを尋ね、そのアンケート結果から集計したもの。 タレントの認知度や関心度の高さを測る指標だ。2022年5月に行われた調査を元にした、タレントパワーランキング2022年第2四半期の20代俳優の1位は姿正規。2位に四ぼ流之介3位に横浜流れ星と続き、4位に平野、5位に平井。せ位ジャンプの山田涼介が続いた。他にジャニーズでは、9位にセクシーゾーン中島健と、 14位に同じくセクシーゾーンへの菊池風魔がランクインしている。このタレントパワーランキングはキャリアの長さや出演作の数もさることながら CM 出演を含めたテレビ露出も強く影響します。平野は主演映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からシリーズのヒットもありますが、実は俳優として映像作品に出演した数はまだまだ少ない。 特に調査のあった今年5月は、出演作が何もなかった時期です。そう考えると、平野の知名度関心度の高さは特筆に値するところですが、ソロだけで CM 出演6社を誇り、新曲発表時に新ビジュアルをお披露目しただけでツイッターの世界トレンドに入るだけのことはある。やはり若手ジャニーズの中ではズバ抜けて人気も知名度もあるのでしょう。テレビ式者。 今年6月に発表された同社の10ケラ20代の若手ジャニーズ事務所所属タレント2022年第1四半期ランキングでも平野は2位以下に差をつけて1位にさらにキングプリンスメンバーは3位に岸優太、ー6位に長瀬角8位に高橋山と5人中4人がトップ10入りする強さを見せている神宮寺優太は15位 一方、ジャニーズ内でも圧倒的な CD セールスを誇るスノーマンは、メグロハスが16位、ラウールが17位、阿部良平が26位という結果に終わっているのは興味深い。まだまだキンプリほど世間一般には浸透していないということでしょう。ね。朝ドラでブレイクしたシクストーンズ松村北斗でも12位に止まっているので、むしろキンプリメンバーの認知度。 関心度の高さが際立ちます。金プリはグループでの CM も、任天堂にホンダ技研工業、味覚等とあるのが強いのかもしれません。山田涼介や中島健とは20代女性からの認知度関心度が最も高かったのに対し、平野は30代前半が最も高かったものの、全体的に10代から20代も高かったそうで、幅広く愛されてるんでしょうね。 そういえば、平野も騎士も、芸人が若手ジャニーズの個人名を出すときによく挙げる名前でもあります。どうまた、先日ピア総研が発表した2022年上半期の音楽ポックス工業規模ランキングでもキングプリンスへの数字が注目された。 これは2022年1ケラ6月に開催された音楽ポックス公演の会場収容人数を合計し、各アーティストの上半期、工業規模を算出したもの。この、工業規模は、コンサートの公演会場の規模から割り出したもので、実際の動員数とは異なるが、アーティストの動員力を測る指標となる。この、 工業規模ランキングで1位となったのは 65.7 番人のミスター・チルドレン。2位に 52.8 番人のキスマイフと2位。3位に 50.6 番人のキングプリンスをと続くが、これだけ見るとキスマイの方が上だがミスチルは14、公演キスマイは26公演を行った上での数字で一方のキンプリは10、公演。 単純計算で、キンプリは1公演につき 5.6 万人の興行規模を誇ることになり、これはミスチルをも凌駕する。キンプリは4大ドームツアーだっただけに1公演あたりの規模が大きいのは当然だが、ドームで10公演を行えるアーティストは当然限られてくるわけで、2018年のデビューから5年でこれは順調すぎるほど順調と言えるでしょう。 CD セールスや視聴率などで他のジャニーズグループとどうしても比べられてしまうが、知名度関心度の圧倒的な強さも考えると、若手のトップはやはり金プリだなと改めて実感しましたね。芸能事務所関係者。 6月15日配信の1番は TikTok 総再生回数十億回という大台を叩き出し、また秋には平夜主演ドラマ、黒詐欺、TBSK なども始まるキングプリンス。ますます勢いに乗ることは間違いなし。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。